皆さん、こんにちは。サルです、えー。今回はですね、珍しくダイソーに行って、こんなものを見つけたので、レビューしてみようと思います。ハンギングラック770円、えー。ダイソーでね、見つけました。こういう商品ですね。あ、ジャンコード先に写しておきます。おそらく新商品ではないかと思うんですけど、まあ、久しぶりにですね、ダイソーに行って見つけたので、もしかしたらね、もうすでに出てたのかもしれません。はい。で、仕様がですね、 小物をかけて使えますよとでサイズが8 3センチが幅ですねあっ何か裏に書いてましたねここですね幅が8 3センチ、高さが6 9ンチでここの部分が5 7センチですねっていうふうになってて収納ポーチがついてますよということです組み立て手順は足部分を広げてポール同士を連結と あショックコードですね。で、できてるのでいいですね。あの、ゴムが伸びてもね、交換できそうです。で、えこちらが、えー、割と太めのポールなのかなえっ、ー、と、ポールがですね、こちらを見ると直径が19ミリということなので、いいですね。16とかね、23とか、まあ、よくありますけど、あの、まあ、中間ぐらいっていうことですかね。簡単組み立てとなってます。耐荷重ね、ここ気になるところだと思うんですけど、 5キロまでということなのでそれ以上はかけちゃだめですよということでもともと付属で4つ、ねおそらくこういう引っ掛けるものがついているのかなどうなのかなちょっと分かりませんね、あの早速じゃあ、開封してみようと思いますあの前回も申し上げたんですけど100円ショップって言ってもですね100円じゃなくてこれ、700円税込み770円なんで。 まあ必要かどうかっていうのを、ね、よくよく考えてからね購入しないとえらいことになりますんでねあのお気を付けくださいあの視聴者さんの中に詳しい方いらっしゃって最近はあのワンプライス業態っていうんですか、ね、100均じゃなくてワンプライス業態だから100均キャンプというよりもワンプライスキャンプなんですかね<笑>ちょっとよく分かりませんけどまあそんな風なね、えー、感じで理解していただけたらあの安易に、ね、100円だからって言って 100円だったら10個買っても1000円なんですけど、まあ、これ700円だったら10個買ったら7000円ですからね、えー、本当に使うのかどうかはよくよく見極めてから、えー、レビュー動画を出しときながらこんなかというのもなんですけど、購入しないとえらいことになっちゃうと思いますので、皆さん沼にね、ハマって破産しないようにご注意ください。お互いそこは気をつけましょう。じゃあ早速ね、開封してみようと思います。 出すと、あ、こういう感じですね。なんかよくわかんないけど、どうなってるか、こういう感じかな。ああ、こういう感じかな。少しわかりにくいですけどね。まあ、なんか入る穴に差し込んでいくと自然にわかるかなって感じですね。 感じですねこうやって組み立てるということであ簡単ですできましたできましたがこれは何でしょうこれがよく分かりませんこれはあの片付ける時のあれですね縛る なんかマジックテープですねということでこの写真にあるようなこの引っ掛ける部分はついてないことが判明しましたそうですね書いてなかったですねセット内容には本体と収納ケースだけとなってますのでそこは注意が必要ですねということで、えー、ちょうどねさっき買ってきてたのでそれを使ってみます実はですねさっきダイソー行った時に一緒に買ったんです このハンガーフックっていう金属製のやつですねえ金属なのでね熱いものもできるかなと思ってそれからもう一つが同じくダイソーで買ったハンガーフックですけどこちらはですね回転式この先端部分がねくるくる回るので、まあ、向きが変えられるというねそういうものになりますちょっとこの2つを開けてね、えー、吊るしてみようかなと思います はい、できました。4つですね。買ってきててよかったですけど、この引っ掛けるものは別売りということになります。したがって、必然的に4つ買うと440円ですから、合計で1210円かかっちゃうわけですね、えー。ちょっと痛いですけどね。まあ、そういう商品になります。キャンプ用品専門店のものと比べるとね、当然安いんですけど、 まあ100円ショップという感覚の値段ではないですね前回も申し上げましたけどよ く, よく考えて購入するということが必要かと思いますついでにですねせっかくなのでたびたび最近登場してますけどこちらの WATS で買った 吊り下げ型収納ポケット三角550円こちらもですね、ちょうどこういう風にハンギングラックで使えるものなので、これもくっつけてみようと思います。 はいこのようにすることで収納する場所が格段に増えますしね吊るすだけじゃなくてポケットにね入れることもできますので、まあ、カトラリー類とかねナイフとかそういう使い方もできてとっても便利じゃないかなと思います2つあればね向こう側にもかけられてもう収納性抜群ということですね。 向かって左側2つについてはフックがね、くるくる回せますので向きを考えて吊るしたいものについてはやっぱりああいう回転式のフックの方が便利そうですねただ、まあ厚いものだとね、プラスチックのフックではちょっと厳しいので金属性があるのでまあ、こういうふうな、ね、組み合わせで使うのはどうかなと思いましたフックの数もね、4つじゃちょっと足りないかなという気はしますがその辺りは使いながら考えていけばいいかなと思います。 それぞれのねジャンコードを表示しておこうと思いますので参考にしてくださいああ では片付けてみます。これをこうしてくれ。こういう風うに束ねるといいですよっていう、そんな意味みたいですね。 ということでね、いい感じで片付きます。春のキャンプシーズン楽しみですね。今年はね、1月下旬でも寒かったり、暖かかったり、寒暖差激しいので、皆さん健康にね、気をつけて楽しいキャンプライフをお過ごしください。